ショートタインどうも、ですはいじゃあ皆さんお元気でしょうか僕は元気ですはい今日なんですけどいよいよですね来ましたあれが来ましたちょっとね皆さんよりも動画出すの遅くなっちゃったんですけどねまあそれはね置いといて早速見ていきたいと思いまーす デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン重っはいこちら CSM ブレイバックルい や, やっぱねいつ見ても CSM の箱は素晴らしいかっこいいねこれブレイドでしょノーマルブレイドで裏面がはいキングホームのブレイドです 早速ちょっと開封していきたいと思いますじゃあ早速ちょっとね中身を確認していきたいと思いますはいまずこちら取説こんな感じでさボードのロゴが入ってていい感じの取説ライダーシステムライダーシステム取扱い説明書で書いてありますはい次バックルおお バックルこんな感じナイスーめっちゃナイスじゃんこれへえー、でこんなパーツがね何個か入ってますサイドバックルとこれが後ろのあのバックルかな これだこれプレバンさんのサイトでやったやつあのなんか変身する時になんか何だっけなんかあるじゃん変身する前にぐワってくるやつを投影するやつそうそう壁にね出るんだよねこの紋章紋章みたいなのが出て変身するんですけどブレードこれを再現できるやつ と、これなんだあーあれかはいはいはいはいはい中間ホームとかキングホームになるときに使うやつですよねパワーアップアイテムとちょっとなんだこれちょ取説みたいなねちょっとよくわかんないんですけどこれとこ剣先みたいなのが入ってます これ、あこれねあの、多分剣を収納できるやつですかねこれもねすげえんかおーかっこいいプラスきれい色きれいですね塗装もしっかりしてますとこれはい これがベ ル, ベルトかなベルトおおこれでっかっサイズ感がやっぱり CSM だからでっかさっきの刀身をはめるんでしょここカード入ってますねカードカードプラッ うん、プラだ、プラ。この前、竜旗は紙だったから、ちょっとね、残念だったんですけど。今回、プラですね。結構入ってます。はい、じゃあ、ベルトを組み立てていきたいと思います。完成しました。で、電池も入れたんでね、ちょっと音を見ていきたいと思いまーす。ピピーだけ。ああ なるほどね、これカード入れて、これを、そうそう、そうそう、思い出した思い出した。ブレイドってこのベルトなんか出て、最初ないんですよね。カード入れたらなんかシューンってこの赤いベルトがこう、ま、バックに巻きついて、そうそう、この音が鳴るんです。思い出した思い出した。これを、聞くと、 これ、最初のやつだなボードのやばい時になるやつ音が何種類ぐらい入ってんの音ああ全部で究曲入ってますね BGM ボタンを長押しするとなんか、スタンバイ音が鳴るらしくてなんだスタンバイ音ってん オンバ音で押すと変身した後に BGM ボタンを押さなくても BGM が鳴るんだチェンジチェン ジ, チェンジ言うたチェンジ言うたら これがなんか2位のタイミングで返信完了する特殊返信遊びっていうやつらしいんですけどでジョーカー変化音っていうのもあるらしくて返信後にここを長押しすると。 うん、こんな感じで浄化は変身音がなります変化音じゃあざっとちょっとねセリフを見ていきたいと思いまーすセリフはね全部ですーげえいっぱいある104104 104リフある百わー104セリフもねちょっと見104セリフちょっと長く、うん、なっちゃうからんだこれ はい、こんな感じで104種類あるんですね安定したもう滑舌の悪さですねはいじゃあ次ねディケイドモードってあるらしいんですけどちょっとディケイドモードを見ていきたいと思いますと、ね、ディケイドモードがセリフボタンを押しながら、えー、ブレイバックルの本体の電源をオンにしますセリフボタンを押しながらブレイバックル本体の電源をオンにする お、これ、ブレイ。ヘンディ。これがディケイドモード。なるほどね、あ、は。なるほど、ディケイドにあの登場した時の剣崎一馬の。 セリフが聞けると今ちょっとディケードモードになってるからディケード版のセリフを言うと思うんですけど本当に世界を救いたいならこの世界からディケードを排除するしかないそもそも世界が融合を始めたのはディケードが誕生したからなんだこの世界から出て行け俺は剣崎和馬またのな仮面ライダーブレイドもはや一刻の猶予もない 最後のチャンスだこの世界から出て行けこうなったら我々の力で消し去るのみディケイドお前を倒す変身なるほどねこのね次はプロジェクターを使って変身をしてみたいと思いますなんだこれ炭酸かよこれプロジェクターだけねちょっとね炭酸なんですよ電池が。 単4じゃなくてか炭酸炭酸電池ありました負けましたじゃ ち, ちょっとバッチリね巻いたんでプロジェクターを使って変身してよしよしょ電気を消して トマネこんなふうにプロジェクターで投影されます壁に見てこれよくねすごいかっこいいよねナイスー